会場のみなさん、こんにちわ万能市からやってまいりましたまさかのよさこへ響と申します本日のテーマは、かげむしゃ平野正香と 校, 校には、七人のか武者しがという伝説がありますそして、正香と校の愛した機長 ためムしゃときき二人、その運命が見かれそれではご覧いただきます。踊り子、はい。 まさかのよさこい響き。影武者。 ま、さかのよさこいちびの森。